はいどうもおめちゃんねるです本日はですね東京ディズニーリゾート40周年のですねイベントが4月の15日から翌年3月の31日まで開催されることに伴ってですね東京ディズニーリゾート40周年ドリームゴーラウンドと連動したオフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付きプランの販売がね開始しておりますのでそちらについてお話ししていきたいなとい う, ふうに思います。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 はい、といととうことですね、東京ディズニーリゾートのホームページの方にやってまいりました。どーんとね、出てますけど、東京ディズニーリゾート40周年ドリームゴーラウンド、2023年4月15日土曜日から2024年3月31日日曜日までというイベント期間となってます。さあ、東京ディズニーリゾート40周年の始まりです。早いですね。 みんなの夢や笑顔がパーク中に広がり40周年の祝祭を華やかに彩ります。ディズニーの仲間たちやキャストと一緒にこの特別な1年をお祝いしましょうということでございます。まあ、それに伴ってですね ドリームガーランドの動画を公開されてたりとか、オフィシャルグッズの詳細を公開されてたりとか、そしてね、今回お話しさせていただくオフィシャルホテルの詳細の内容も公開されてますので、そちらについてね、お話ししていきたいなというふうに思います。まあ、ドリームガーランドっていうのがね、こういったアイテムがありまして、まあ、お部屋でね、飾り付けをしていただいたりして、楽しんでいただくことができるものというふうになってます。まあ、こんな感じ。種類結構多くて可愛いですよね。 はい、まあ、ホテルに行った時にねあの飾ったりするのもいいんじゃないかなというふうに思いますけどもねはいいかがでしょうかかわいいですねはいでその他ですねエンターテインメントということでですねデイタイムパレードがあったりとかクラブマウスビートとかね「カミングスーン」ってなってますけども、まあ、こんなねイベントも行われてます 行くという予定ですそしてスペシャルグッズ40周年の衣装を着たミッキーたちが描かれたグッズとかね、まあ、そんなのも出てくるという形になってきますので、まあ、ここら辺はねあのご興味ある方詳細は概要欄の方に URL 貼っておきますのでよかったらね、えー、見ていただければなというふうに思いますスペシャルキッズメニューなんかもねございます はい、それではね、本題でございます。本日ね、お話しさせていただきますのは、こちらの東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル企画、アニバーサリーイベント、東京ディズニーリゾート40周年、ドリームゴーラウンドと連動したオフィシャルホテル限定、オリジナルグッズ付きプランの販売というふうになっております。ディズニーホテルではありません。ディズニーのオフィシャルホテルです。これ、ややこしいんですけど、ディズニーリゾートオフィシャルホテルさんっていうのはですね、シェラトングランデ東京米さん、東京米舞浜ホテル、グランド日光東京米舞浜、 ヒルトン東京米東京米舞浜ホテルファーストリゾートホテルオークラ東京米がまあそのねオフィシャルホテルという形になりますけれども東京ディズニーリゾートで2023年4月15日土曜日より2024年3月31日日曜日まで開催のアニバーサリーイベント東京ディズニーリゾート40周年ドリームゴーラウンドと連動したオリジナルグッズ付きプランを販売いたしますということでね発表がありましたアニバーサリーイベントはいこちらの連動プランというのが 宿泊プランが2023年4月15日土曜日から6月30日金曜日までの、ね、宿泊プランとなっております。で対象ホテルは、ね、先ほど申し上げたオフィシャルホテルが対象のホテルとなっております。東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル限定オリジナルグッズのこの巾着ですね、こちらのイメージでございます。はい、これが、ね、ついている宿泊プランというふうになっておりますので、 ものすごいね、激圧っていうわけではなく、まあちょっとね、マニアックな話ではありますけれども、まあ、やっぱり40周年のね、アイテムであったりとか、40周年のグッズがね、まあ、欲しくて、巾着、うちの妻とかも結構好きなんですよ。この巾着欲しいということだったので、まあ今回ね、調べて、まあ、動画に撮らせていただいてるっていう状況でもあるんですけども、まあ、この巾着、東京ディズニーリゾート40周年の祝祭を華やかにデザインした巾着となってます。このプランでしか手に入れることのできないオリジナルグッズですということでね、まあ、ご興味ある方、ぜひチェックしていただきたいなという い う, ふうに思いいますはい、でこちらのですねオフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付きプランというのがね各ホテルから出ております。まずねこちら、シェラトングランデ東京米ホテルさんでございますが、はい、まあ、プロモーションコードね、ねこれアプリであったりとかホームページ上からね直接予約を取っていただく場合は、この ES6 というねプロモーションコードを打っていただいて、まあ、予約していただくこともできるというふうになっておりますけども、まあ、結構ねいいお値段します、正直ね。 はい、まあ、こんな感じでですね、一応ね、一応4月15日土曜日っていうのがこれ正直、ですね、このプランがついているから高いのではなくて元から高いんです。はい、日程変更ね、可能なプランで出させていただきますと土曜日がね、やっぱり高いんですね、6万3200円、日曜日3万5200円とかね、まあ、これはね、もう今。 舞浜周辺のもホテルがねだいぶ上がってますので、まあ、こんな感じのね価格帯となっております。まあ、通常で、ね、この巾着がついてるからこの高い値段ではありません。通常のプランでもほぼ変わらないです。はいなので、まあ、どうせであればね多分1000円、2000円ぐらい高くなるくらいじゃないかなとうう思うんですけれどもあの、予約を取るんであれば巾着をもらった方がいいんじゃないかなとい う, ふうに思いますけども、いかがでしょうか。はいでその他ですね東京米舞浜ホテルさんもこのようにプランが出されておりまして、 これはですね、ディズニーのですね、パスポート購入券付きの、まあ、予約をね、していただく必要があるみたいですね。まあ、こんな感じでございます。料金とかね、ここで検索したら出てくるんでしょうかね。ちょっと見てみましょうか。はい、東京米舞浜ホテルさん、同様にね、検索してみますと、やっぱりね、200で7万3 0円、大人1名、1万2995円からとなりますけど、まあこれはね、相当安い時からだと思いますね。はい。 まあ、こんな感じなので、まあ、1泊っていうことだと、これの半分だとしてもですね、やっぱり3万6500円とかね、まあ、そのぐらいするのかなっていうふうに思います。はい、そしてね、グランド日光東京米舞浜さんでございますけども、まあ、このようにね、こちらもプランが出ております。はい、まあ、こんな感じで今ね、検索してみましたけれども、下の方にね、つつつつーと言っていただくと、 もうね、15日とか、もう満数になってますね、プラン上だとね。土曜日だとやっぱり4万9000円とか、平日すぐのもねやっぱり2万5000、2万3000円とかするので、どうですかね、やっぱり高いですよね。もうほぼほぼもうこういうレートになってくるのかなっていうふうに思います。ヒルトン東京米産につきましても、こういったね、同様のプランがありまして、まあ、こちらもですね、パスポート購入券付きのチェックイン日入園プラン、もしくはチェックアウト日入園プラン等でね、ご購入していただくという形になります。 これはですね、ヒルトンのプレミアムクラブジャパン等のね、割引プラン予約対象外となりますので気をつけてくださいはい、そしてね、ヒルトンさんの対象プランを見ますと、まあ、土曜日がね、やっぱり6万500円日曜日で2万8500円ということになりますから、まあ、消費税サービス料込みだと3万34000円ぐらいの仕上がりになるのかなという感じですね、まあ、このぐらいのプラン帯という形になりますあくまでも4月15日以降の予約で気をつけてくださいね はいそしてね、東京米舞浜ホテルファーストリゾートさんでございます。まあ、このように、まあ、最安でね、6500円からという形になってますけども、はい、実際のですね、予約画面の方にやってまいりましたけれども、どうでしょうかね。お4月の15日で2 2600円。平日とかだと1 11, 1100円とかでありますので、比較的リーズナブルな感じしますけど、いかがでしょうか。はい そしてこちらがホテルオークラ東京米産でございます。はい。まあこれも同様にプランがね、出ております。はい。ホテルオークラ東京米産の方でございますが、こちらはどうでしょう。やっぱり土曜日6万8千円とか、平日3万8千円、4万2千円。もうこのぐらいがね、もう相場になっているっていう感じでしょうね。はい。ということでいかがでしたでしょうか。東京ディズニーリゾート40周年のドリームゴーラウンド。 連動した宿泊プランということでですね、まあ、各このいったねオフィシャルホテル限定でですね発売されるっていうのは非常に嬉しいですよね。まあ、過去にでもですねイースターの、ね、時期であったりとか、まあ、そういった時期とかにもこういったプランがあったりするので、まあ、結構ね季節ごとにプランがあったりするんですけれども、今回はですね、まあ、40周年というね記念すべきね、えー、年にですね、まあ、こういったイベントがありましたので、皆さんにね、えー、ご紹介すべく動画に撮らせていただきました。はいぜひね